日々の習慣のわずかな変化が人生を全く違う目的地へと導きかねない。ある決定的な瞬間を過大評価し、日々の小さな改善を過小評価することはよくあることだ。大きな成功には大きな行動が必要だと私たちは思い込みやすい。体重を減らすこと、会社を立ち上げること、本を書くこと、選手権に優勝することなど、どんな目標であれ、 よく話に聞くような劇的な向上が必要だと自分にプレッシャーをかけてしまう一方 1% の改善は目立たないし気づかれないことさえあるところが長い目で見てみるとはるかに大きな効果を発揮する小さな改善が長い時間をかけてもたらす変化は驚くほどだ計算してみようもし毎日 1% 良くなったら1年後には 37倍良くなるだろう。逆に、毎日 1% 悪くなったら、1年後にはゼロ近くになってしまう。小さな勝利も、ささやかな敗北も、積み重ねればはるかに大きなものになる。習慣とは、自己改善が福利の利子を生んでいくようなものである。投資した金が福利で増えるように、習慣の効果も繰り返すことで大きくなっていく。 一日ではほとんど違いがないように見えても、数ヶ月や数年をかけてもたらされる影響は計り知れない。二年、五年、あるいは十年後に振り返って初めて、良い習慣による利益と悪い習慣による損失がはっきりと目に見えてくる。これは普段の生活ではわかりにくいかもしれない。私たちは小さな変化を見過ごしがちだ。その時は、 重要でではないように見えるからである。からあたとえ今少し貯金したからといってまだ億万長者というわけではない3日続けてジムへ行ってもすぐに体型は変わらない今夜中国語の勉強を1時間してもまだまだ身につかない少々習慣を変えても結果はすぐに現れないのでいつもの生活に戻ってしまう